うん、次は C 言語の様々な型ですね。で、アドレスとポイントという話なんですけども、ここまでで C 言語の型として、整数型イントと実数型ダブルについて説明しました。それから、浪人型はないけれども、まあ、えー、ブールという名前は使える。あと、文字型なんかもあるんですけども、その前にここで C 言語の特徴的な機能の一つである変数のアドレス。まあ、メモリ上の番地のことに、 大体なるんですけども、えー、それを取得する機能を取り上げます。で、変数の場所を指していることから、アドレス機のことをポインターとも呼びます。で、ポインターを使うために C 言語では2つの演算子があります。1つはですね、変数 X に対して、x っていうこの演算子を使うと、その変数のアドレスを取得して返すことができます。から、 このメモリーがあったときだね。ここに x という変数があったとして、これが例えば 8f054 だとして、じゃあ andx というとこの 8f04 番という、この値を返すことがです。もう一つは星 P。アドレス値 P にある変数わけでてこれは参照たどり演算式とかデレファランス演算式というふうに呼ぶんですけども、どういうことかというと、 別の場所 P があったとして、ここに咲く取得した 8F04 があったときですね。そうすると、ここじゃなくてですね、この P に入っているこの番地、つまりここですね、ここに書き込みたいときには、こう、星 P イコールなんとかというと、その値がここに書き込む。逆に、この値を読み出したいときは、例えば Y イコール星 P とかすると、えー、この 8F04 番地の内容が出てます なんでこんな面倒くさいことをするかというと、この P というのはさまざまな場所を割くことができるの。例えば、8F04 じゃなくて 8F08 にすると、X の次にある Y の番地が取れてきたりする。で、そこを読み書きする。そういうふうに、この値を変えることでざまな場所のアクセスが同じコードでできる。そこが特徴なんですね。 それでは実際にクロれを使う例題といってですね、相当に 2,、まあ、2つの値の代表に並べるという非常に簡単なもの で, すで、インクルードスタンダードで、相当にですけども、A と B は実数型の値、えー、パラメータで、P と Q はですね、実は1000年の時に星 P、星 Q って書いてあると、これはダブルを指すポインター型であると。と だから、p も q もこういうアドレスを入れるポインター型の変数です。そして、a と b で a が小さければ、星 p イコールですから、この p が指している場所には小さい方 a を入れて、q が指している場所には大きい方 b を入れます。そうじゃなければ、今度は b が a よりも大きいわけですから、b を p に入れて、q を星 q に入れる。 こういうふうに、ポインタ経由で書き込むことによって、複数の変数に値を中で書き込むような、そういう関数を作ることができるんです。これ、ボイドですから、リターンすら当たらない。リターンも書きません。では、メインを見てください。メインで、え、名前同じにしてありますけども、え、a と b、それから x と y、それは結果を入れる場所ですね。え、それを変数で用意しました。さて、a っていう場所に、 読み込む。B ってやつ読み込む。それから、A と B の大きい方を X の場所、小さい方を Y の場所に入れましょう。そうするとですね、この X や Y はアドレスを渡すので、この X や Y ね。この場所を渡すと、ここに小さい方、この大きい方が入って帰ってくる。 いうことでね、で小さい方はこれ、大きい方向で、X と Y がで、どうやってこれが行われているかというと、この X や Y のバンチをこの P、星 P、星 Q、ポイント変数 P と Q に入れて渡して、そこにデルファレンスエを使って書き込んでいるので、これらの場所に値が込まれるということになるす。実際に動かしてみましょう。 じゃあ A に 6.1。B に 3.2。と、小さい方は 3.2 大き、OK、いか 6.1。もう一回動かしますね。今度は 7.7。1.5 で 7.7。えー、今度は、えー、こっちが小さいのでこっちが先の方ものね。まあ、こういうふうに代表にあったように変数 X や Y の場所に書き込ま。 ところでですね、スキャン F でもアンドがついてますよね。これは、スキャン F も、このアドレスを渡す機能を使って、この変数の場所に値を書き込むことで、入力した値を、えーまあ、返してくれたと。そういう仕組みにできているわけです。今の様子を見てみましょう。ちょっとアドレスの例字は違っていますけれども、えー、A と B に値が入っていて、それで、えー、それをソート2に渡すと、ソート2の側では A と B、 定めたの A と B にはこの 6.1 のとが入るんですけれども、X と Y はバンチ 1F80 とか 1F88 はここに入ります。そして、えー、代表順に比べた結果、えー、小さい 3.2 を星 P に代入すると、P は 1F80 ですから、この 1F80 バンチ、ここに小さい方があります、えー。大きい方はここに入ります。こういうふうに、ここに書かれているアドレスの場所に入るというのが、えー ポインターの操作ということになるわけです。ところで、ここで少しだけ補足なんですけども、えー、整数を読み込む人が %d ーのは、出力となってわかりますけども、実数の初期はなぜ %LF なのかという疑問があるかと思います。それはですね、えー、変数に複数のビット数のものある関係です。実は、実数の場合は、これ 32ビットのフロート型と、もっとビット数が多くて精度がある64ビットのダブル型と、2通りあるんですね。で、これとこれではメモリーにおける幅は違うので、アドレスを渡したときに、えー、ここまで入れるのか、ここまで入れるのか、違うわけですから、区別が大てくるそしてえ、フロートの方が短いんで、えー、フロートを 渡すときには %F を使う。で、ダブルを渡して、ここに全部入れるときには %LF を使うと。だったら、出力はどうなんだ出力のときには、その %LF とか %LD とか言わなかったんですね。それはですね、C 言語では、パラメータを単独で渡すときには、もう全部フロートはダブルに変換して、ダブルを標準で使うというふうになってるんですね。 そこで、えー、もともとダブルしか渡さないので、えー、まあパーセント F とか、パーセント G とか、いちいち L をつけるというのは必要ない。入力の時には、このビット数に合わせて格納するので、ね、L をつけるつけないという区別がいるので、ダブルの場合は、パーセント LF を使うと。そういうことになっています。それではですね、演習 0A は、このワークシートで練習をしてもらいます。で、 2人またはでででグループを組んで行うん行すね、えー、ここに点線がありますけど、これ後で折ってもらよ。で、左側にあるメモリーの箱から連続する4つを選び、えー、これ、A, B, X, Y というふうに決めてですね、まあ、どこでもここでもいいですよ。A, B, X, Y と書いてください。それから、この A と B の箱、ここに、えー、数値を記入してください。同じではない数値ですよね。それから、えー 相当人の呼び出しの箱に、この A に書いた値と、B に書いた値と、ここの二つはですね、X や Y の番地、例えば 8F68 とか 8F70 とかをここに書いてください。で、ここまで書けたらですね、これから呼び出すんですけども、相当人のやってる人には、この A、B とかな読まないように、この点線で山折りして、えー、A、B、X、Y という字は隠してください。で、隠した状態で、 紙を相手に渡す。三人ならジュングルに渡して、内側の人は A と B の代償関係において、小さい方を星 P、大きい方を星 Q。つまり、ここに書かれているアドレスの場所に書き込んでください。で、えー、で書き込み終わったら、呼ばれた方に返す。で呼ばれた方にとってみると、確かに、え X と Y に、 大きい方、小さい方、小さい方が先ですけども、入っているはずです。そういう風うに使うのが、このワークシートです。